お花紙とコピー紙で絵本巻きを作る方法をご紹介いたします絵本巻き3本分の材料です海苔はお花紙黒1枚寿司飯は A4 のコピー紙3枚具はお好みで黄、赤、緑、茶、桃、肌色など各1枚ご用意ください用具といたしまして 輪ゴム2個、液体のり。液体のりのつきにくい、でこぼこした敷物を下に敷くと、作業がしやすくなります。まず、ポリひもを編んだランチョンマットを下に置きます。黒いお花紙はのり、茶色はアナゴ。ちょっと破れていても大丈夫です。緑がきゅうりで、肌色が、えー、カンピョ赤はマグロですかね。 黄色が卵、そしてピンクが全部。具材はお好みで変えてください。これを3等分にします。少し難しいところですので、お子さんと一緒にする場合は、この部分は大人の人が手伝ってあげてください。寿司飯にする A4 のコピー紙は、裏にメモ書きや印刷があっても構いません。 まず、白い方を外側にしてくしゃくしゃに揉みます。ぎゅっと揉んだら、破らないように気をつけて開きましょう。裏返してもう一度丸めます。シワを伸ばさないように気をつけながらそっと開いたら、メモ書きや印刷が見えなくなるように、端からくるくると巻いていきます。半分ぐらいまで巻いたら、 今度は反対側から巻いていきます。手を離すと広がってしまうので、両端に輪ゴムをかけておきましょう。これを黒いお花紙の上に置いて、だいたい同じ幅になるように軽く押さえます。具になるお花紙をふんわりと細く巻いたら、寿司飯の幅よりも少し長くなるように両側を折り曲げます。 お花紙の重なっている部分に水のりをたっぷりとつけて寿司飯の上に置きます。他の具も同じようにして寿司飯の上にのせていきます。全部のせ終わったら輪ゴムを外して、具が真ん中に来るように寿司飯を巻きます。 この時一旦輪ゴムで止めておくと次の作業がしやすくなります黒いお花紙の端に海苔をつけて寿司飯を巻いていきます巻き終わりにも海苔をつけてそこまで転がせば絵本巻きの出来上がりです残りの2本も同じようにして巻きましょうこれで絵本巻きが3本できました 寿司飯をお花紙で作ったものと比べてみましょう。お花紙だとどうしてもぺったんこになりやすいです。また、具材の端を折り曲げないと巻いたところがこんな風に見えます。たくさん作って器に盛り付けると、みんなで丸かぶりごっこができます。飾りとして使いたい場合は、そのまま載せたのではとても崩れやすいです。 使い捨ての容器の底に両面テープを貼りそこに葉っぱ型に切ったお花紙を貼りますその上に糊をつけて絵本巻きを置いていくとしっかりと固定できます糊が乾けば壁面にも飾ることができます それでは、お好みの具材でおいしそうな恵方巻きを作ってお楽しみください。